はい皆さんこんにちは今日は私この前に出した動画のヘッドクリーニングをクリーニングしようということなんですが私の視聴者というのは偉 い, 偉いらしいんですがお友達がその動画を見てやってみたいということでやってみてますはいこんにちはあさあどうでしょうこのあまり経験がない人でもできるということを証明検証したいと思いますはいおめトニうにんです はい、次彼は2番目800段階で完結します。 塗っておーすごい中だな中だなでもいになるなるなるなる。なるなるなる<笑> いや、来た時から比べたら、雲泥の差。いや、来た時から比べたら、やっぱり綺麗になるな。こんな綺麗に中見えるんでしたよ、あの、ちょっと、あの、ライトバルブの。 はい、それでは次の車行ってみましょう。これはかなりやりがいがあるようで、はい、トニーくんも頑張ってます。お願いしくんこれすごいね。え、クッパくん。はい。そこそこ。はい。 い<笑>きますよ。